オンラインの劇の質を高める方法について短縮版として簡単に短くご紹介しますまずユニスの日本語クラスのオンラインの劇ユニスの日本語クラスの恒例の劇を2019年度はオンラインで実施しましたこれは新型コロナウイルスの大流行によるもので生徒や先生が集まることができなかったためやむなく オンラインで行うことになりました、えー、よって、えー、シニアプロジェクトはオ ン, ライン、えー、オンラインの劇でより観客を感動させたり効率的に行うにはどのように技術革新とネット環境を計画の構築をすることができるかにしました4つに、えー、分, ける分けられるのですがまず1つ目に理想的な解決策をご紹介します 概要としまして 5G、6G の特性 XR の活用をご紹介します。まず 5G、6G の簡単なご説明をします。5G とは 4G の後継の通信手段で特色として低遅延、大容量、多接続が挙げられます。6G はそれぞれ 5G の特性を強化したものとなっています。それぞれの活用方法、各特色について 挙げられると思います思うのですがまず低遅延は自然な意思疎通が可能になり役者同士の対話や演技がしやすくなりますその次に大容量ですが一度に共有できる情報が増え同時に音声や映像を共有することが容易になります最後に多接続ですがこれはその名の通りより多くの人数で行い視聴者と役者を両方増やすことが可能になります 次に XR とは、えー、XReality リリともいい、えー、各 VR、AR、MR 仮想現実、拡張現実複合現実の総称 SR の総称でもあります、えー、それぞれ、えー、と 劇, の劇に活用することができ、えー、2D であった従来のオンラインの劇を 3D にすることがで、えー、より劇の質を高めることができると思います えーまあ、そ, その他にも準備時間の短縮などが挙げられます次に、えー、理想的な内容としまして、えー、リハーサルに XR を取り組むこれで、えー、監督などが自分のイメージを、えー、他の人に伝えやすくなったり他にも内容を AI に分析させること、えー展開などをえー、内容や展開などを AI に分析させ どこでどのように展開したら観客がより感動するかを予測したりすることこ れ, でこれはあくまでも判断材料として使用して、まあ、最終的には 人, 人間である監督などが判断すればいいと思うのですがやはり、えー、とインスピレーションとして AI を活用するのは、えー、より良い劇につながるのではないかと思います3つ目に現状の解決策ですが概要としまして オンラインの劇により適したプラットフォームを選ぶこと、バーチャル背景などを活用することが挙げられると思います。ここで簡単に今回、日本語クラスの劇で使用したプラットフォームである Zoom をご紹介します。当時、現在も2021年1月の現在もとてもよく使われて普及されているプラットフォームなので、やはり説明などをする必要がないというの特性もあり、 他にも YouTube ライブなどに対応しているので最終的に Zoom を採用しました他にもインターネットのプロバイダーを見直すことは重要だと思います4つ目に計画を練る概要としましてはリハーサルを十分に行うことはやっぱり否めないと思います他にもインターネット環境が改善できなくても タイムラグの問題は事前に打ち合わせておけばほぼなくすことができると思います。具体的な説明も本編でしています。結論としましては、理想的な環境の改善方法として 5G、6G の活用、XR の活用、理想的な内容の改善方法としてリアルに XR を取り込む、内容を AI に分析させる、字幕をつける、ここで API の使用をしたり、3つ目の現実的な環境の改善方法は、 プラットフォームを見つけるインターネットプロバイダーを見直す現実的な内容の改善方法は計画を練るということが挙げられると思います。こちらが参考文献になります。なお、これはダイジェスト版のようで、ぜひ本編をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。